こんにちは日本一優しい本格パン作りの教科書のみかです2020年3月末にチャンネル名と同じ題名の日本一優しい本格パン作りの教科書という本を出版いたしました今まで1万人以上の生徒さんにお教えしてきたパンの中から少しずつ皆さんにご紹介していこうと思っています今日は初心者の方もね比較的簡単にできるバケットの方をご紹介していきたいと思います バケットを作ってみたかった人バケットってどうやって作るのかなと思って気になっていた人はぜひ最後まで見てもらえるととても嬉しいですでは一緒に作っていきましょう材料の説明をしていきますねまず純強力粉ですビスドールを私は使っていますこちらを 200g ですインスタントドライイースト 2g お塩 3.6g です まあ、あまり大きい声では言いませんがお粉はね 5g ぐらい多くてもいいですけれどもイーストとお塩は正確に測るようにしてくださいこちらをカードの丸い方を使ってよく混ぜていきましょうお水 130g ですよく水温聞かれるんですけれども真夏は冷水それ以外は常温で OK ですはいここは手早く混ぜていきますよそこの方からねしっかりと混ぜていきましょう でだんだん水分がなくなってきたけれども、粉気が残ってしまっているときには、カードで生地を切るようにしてあげると、お粉が入りやすいです。粉気がなくなりましたら、ボウルから生地を出します。はいここからしっかりこねていきます。手のひらを使って、大きく生地をね台にこすりつけるようにして伸ばしてくださいで。材料が混ざったら叩いていきます。両手で生地を持って、 テーブルに叩き落としたら2つ折りしてください。しばらくこんな感じで生地を叩いていきます。あまりね、バンバン叩いちゃうと、マンションに住んでる人なんかは開花にね、響いちゃうことがありますので、まあ、ほどほどにね、叩いてください。ただね、これ結構気持ちいいんですよ。生地の触り具合も気持ちいいし、このね、叩くっていうね、作業がね、結構ストレス発散になるのでね、まああの、虫になりたい時とかね、結構パンのこねるのとおすすめです。 叩いていくうちに生地の表面がつるっとしてきてだんだんね伸びなくなってきますそしたらね、生地がもうこね上がりかどうかチェックしますグルテンのチェックです生地を引っ張ってみますすぐ切れなかったらこね上がりです切れるようだったらね、さらにこねていきましょうでまた同じようにグルテンのチェックをしていきますはい、私の生地 OK なのでここでね、もう分割をしてしまいます1個が約1 1 0グラムになるように3分割にしてください 分割できましたらテーブルに打ち粉をして生地を丸めていきます。打ち粉はリスドール使っています。できるだけ綺麗な俵型になるようにしていきましょう。で3個できましたら室温で30分置いときます。生地乾燥しないように上にふんわりラップをしておきましょう。ピタッとしちゃうと生地にくっついちゃう可能性があるのでね、ふんわりラップをして室温で30分置いときます。 その間にキャンバス地用意しておきます。成形した生地が乗せられるようにキャンバス地、端っこの方を折って生地が乗せられる準備をしておいてください。私のキャンバス地ちょっと硬いのでね、目玉クリップを留めておきます。これ目玉をクリップって言うらしいですよ。30分経ちましたので成形をしていきます。台に打ち粉をして両面に軽く打ち粉をしましたら、 角を正面になるように置いて生地を手前側に2つ折りにしたら親指でグッと押してもう一度2つ折りにして合わせ目を閉じます両手で生地を伸ばしていきましょう2 0ンチぐらいがいいですかね真ん中太くて両サイドが細めです出来上がった生地はキャンバス地にのせます同じようにね残りの2本をやっていきましょう角度を変えてお見せしていきますそういえばですね この手の手パンをフランスパンって言う人がとっても多いんですけれどもフランスでフランスパンって言っても通用しないんですよなんでかっていうとフランスパンってフランスのパン全般のことを言うんですねなのでこの機会にぜひこの手のパンはねバケットって言うんだよっていうのを覚えておいてくださいバケットですはい2本目の生地をキャンバス地にのせるときには1本目とねくっつかないように山を作っておいてくださいねじゃあまた向きを変えていきます 今度はですね、三脚を前に抱えながら作業しているのでかなりやりにくいですちょっとね作業がぎこちないかもしれないですね伸ばしにくいです気をつけなくちゃいけないのは3本とも同じ大きさ、長さ、太さにするということですこの後最終発酵に入ります35度で30分見ていきますでこの間にねオーブンを最高温度で温めておいてください30分経ちました キャンバス地からオーブンシートに生地を移していきますまずピンを外しますそうだ見てくださいこの傷重心サンダーライガーさんのチャンネルが面白いよって言われたので最終発酵中に見てたんですよでもら面白くって笑い転げながらね発酵生地に取りに行ったらですねまんまと落としてしまいましてねすごく面白かったので概要欄にチャンネル貼り付けておきますねはいじゃあパン作りに戻ります 布取り板に生地を乗せて移していきますこれね、板にストッキングを履かせたものですびっくりですよね世界中のねパン屋さんね、同じです上に軽く内粉を振っていきます茶こしを使うようにしてください振りすぎないようにね気をつけていきましょう木全体にねかかるようにしていきます本来バケットって打ち粉を振らないんですけれども振っといてあげるとクープ入れやすいのでね今回振っていきます クープ入れていきます。真ん中に一本スーッと入れていきましょう。オーブンに生地を入れていきます。240度で12分焼いていきます。熱いのでね気をつけてください。スチーム入れていきます。では焼いていきます。焼き上がりましたので出していきます。天板だけじゃなくてパンも熱いので気をつけてくださいね。どうですかきれいに焼けてますよね。 ちょっと面白いことやってみますね。これね、カラッとしたような音がしたときってこんな感じ。いいバケットが焼けたっていうことです。いかがでしたか？なんだかこのバケットなら作れそうかなって感じしませんか？このバケットですね、まああの横にスライスしてもらってサンドイッチにしてもらうとね、とっても美味しいです。NG 集です。 落としたところがね傷ついててね、クープいっぺんにいられませんでしたこっちはねこぼしたんですよよくやるんですよね今回ご紹介したバケットは本には載っていないんですけれどもま生地の写し方だったりとかオーブンの上手な扱い方なんかは本に書いてありますのでこちらをぜひ参考にしてみてください現在対面のレッスンのほかに遠方の方でも学んでいただけるようにオンラインのレッスンをご用意しています そちらの方はホームページに載せてありますので、ぜひご覧になってください。楽しんでいただけましたかではまた